千葉県は浅井市から参りましたアクトと申しますえこのお祭り初参加となりメンバーも少し緊張気味ですがえ精一杯気持ちを込めて踊らさせていただきますので温かいご声援どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, おします今日はどこだい頑張るぞ 出会いと別れ、夏ひと夏の恋秋つながり冬ぬくもり秋と2023春夏秋冬 あ 気持ちを込めてありがとうございました